皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。12月27日、本日は、元気玉一個で、魔剣士のレベルが50から90まで上がる方法を紹介します。まず、エンゼルスライム棒をかぶった、レベル89以下の槍武闘家をサポート仲間に加えます。一戦図機械の特技を覚えていると、さらに良しです。そして、メタ金メダルとメタスラボスメダルの持ち寄りパーティーを編成します。 30分で魔法の迷宮を吸収できると思いますので、メタキン9個、メタボス3個ですね。経験値 30% アップの料理も用意しておきましょう。メタルキングの出現数に左右されてしまいますが、これで30分後にはレベル90くらいになっていると思います。エンゼルスライム号の効果は、パーティー全体に適用されますので、魔剣士がレベル90になるまでは、経験値プラス 200% です。 これに、元気玉の経験値プラス 100% と、料理の経験値プラス 30% が追加されますので、合計プラス 330% になります。これで、メタルキング1匹の経験値が、だいたい20万くらいになります。2匹出ると40万くらいになります。なので、魔剣士がレベル90になるまでは、肉入り4人で持ち寄るよりも、エンゼルスライム帽のサポート仲間を入れて、3人で回る方が効率的になります。 ただし、3人で回るので、その分、メタスラボスメダルを1個多く用意しておく必要があります。この知識を、次の職業が追加されるまで記憶しておきましょう。または、サブキャラのレベル上げをするときに役立てましょう。というわけで、今回の動画は、以上で終了です。チャンネル登録と高評価は別に必要ありませんので、お暇な方は、古代都市832丁目6番地の畑に水やりでもお願いします。